その中では食レポを披露することも多く、メンバーの個性あふれる感想がファンの間で話題となってきた。そこで特に注目を集めた食レポから記事を作成。ファンにとっては懐かしいあの番組での食レポも、答えは次のページで。とい、12020年4月2日放送のぐるぐる99日本テレビ系。 で、平野潮はフレンチレストランを舞台にしたゴチバトルに挑戦。野菜のマリネを口にした際、食材の一つであるレンコンの味を聞かれた平野は、とんちんんな感想を述べていたが、その内容とはとい、28年2月10日放送の今時男子冒険、バラエティ真夜中のプリンステレビ朝日系、歴史ユータは都内の飲食店で看板メニューのホルモン鍋を味わうことに、 ホルモンを口にするなり、開口一番、ポンコツすぎる食レポを披露していたが、何と語ったとい、322年6月7日放送の未知の地発見バラエティー、ぼーっと過ごした人の平能と、富士テレビ系、で、騎士は仙台の牛タン専門店を訪問。口にした上牛タンツボ飯について、うまい。こんだけ歯切れの良い肉は、そうそうないですね。 と絶賛すると、牛タンをあるものに例えていた。何に例えた四角創造の斜め上を行く平野しようと岸歌四角、問イの答えは、味はシャキシャキしてます。ナインティナインの矢部広之から、それ食感や、とダメ出しされていたがその後も独特すぎる食レポを連発。 最高級のオーマールエビを食べた際には、駄菓子みたいな味がする、と答えるなど、平野ワールドを炸裂させていた。近く、問いに、の答えは、口に入れた瞬間ホルモンってわかりますね。当たり前すぎるこの食レポに、騎士は共演者たちから、材料を見てるからやろう、と突っ込まれていた。平野に負けずを取らず、騎士の食レポも天然要素が満載のようだ。 四角、トイさん、の答えは、スライム。騎士は、例えるなら、スライム。どんだけ分厚くても、パッて切れちゃう、と独特の表現で牛タンの柔らかさを説明していた。だが、単独ロケで誰からもスライム発言を突っ込まれなかったため、スタジオで VTR を見ていたオードリーの若林まさやすからは、突っ込みの人がいた方がいいな、と指摘されていた。 独特すぎる食レポが魅力となっている金プリのメンバーたち。料理の味を伝えるだけではなく、笑いまで届けてくれるので、今後も彼らの食レポから目が離せない。視覚天然なところが可愛い。本気でコメントしているからこそ、平野と騎士は面白いのだ。平野志耀さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。